Kubio Yukul to m a r o l l out next out, roll our n e c k s out nice big circles twice. In the other way, twice. I, thank you. はいで、打ち合わせの続きに入ります。すいません。読み方は？はいはい、読み方は過去2回の。登園内容からの python クロスドローンの進化アップデート内容と今後について展望で大丈夫ですね。はい。はい ではスピーカーの打ち合わせは以上です開始間時間の3もうそうですが3分前にスピーカーを紹介しますはいそれまではカメラマークオフにしても大丈夫ですあと Zoom 参加者の皆さんに挙手の練習を行います発表前に Zoom の操作を練習しましょう質疑で Zoom の挙手を使用します 画面下の参加者アイコンから挙手ができます操作に慣れるために挙手をお願いいたしますありがとうございますでは続いてドローンを使ったことある方挙手をお願いいたします 何人かいらっしゃいますねはいありがとうございます YouTube で見てる方に連絡ですこの部屋のハッシュタグはパイコン JP アンダーバーワンです感想や気づきなどぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてくださいそれではこれから片寄せさんの発表を始めます タイトルは、過去2回の登壇内容からの Python× ドローンの進化、アップデート内容と今後についての展望です。発表時間は質疑を含んで30分です。発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。では、片吉さん、ビデオオオンにしてから読み上げ事項を読み上げお願いいたします。はい、はい。 こんにちは、えーと。私の名前は片寄りなです。発表タイトルは過去2回の登壇内容からの iSON× ドローンの進化、アップデート内容と今後についての展望です。発表説明は日本語です。発表資料は日英両方ですが、えー、と日日本語よりです。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。 アイコン JP の行動機関に同意しますよろしくお願いしますはいありがとうございます、はい、では片寄さん画面共有をしてくださいはいではこちらでもタイムキープを設定しますので それでは片寄さんを拍手でお迎えください、はい。はい。こんにちは。皆さん、こんにちは、えーと。改めまして、えー、と片寄りなと申します。えー、今回、えーと、招待講演に発表させていただきます。えー、と今回のタイトルは、過去2回、えー、今まで PyConJP で話した過去2回の登壇内容からの、えー、発表。 の Python× ドローンの進化、そしてアップデート内容と今後の活動、まあ、今後の研究とか開発などの展望をお話ししたいと思います。続いて、あで続いて、今日話すこ と,、えー、となんですが、このように自己紹介、目的、過去のトークと進化、できたこととできなかったこと、Python とドローンの相性をまとめ、その後、えー テドというものがありまして、ちっちゃいドローンなんですけども、後ほど詳細写真で載せますが、こういうこのぐらいのちっちゃなドローンのものを Python で動かすことができますので、そのやり方、あとそれに使ったコード紹介とデモ映像をご紹介したいなと思います。まず、私自身について、過去見ていただいた方はご存知だと思うんですけども、 えー、とあとですね、ウェブにも記載していただいて、詳細書いてあったんですがえ、空を飛ぶことにすごい憧れて、大学は航空中学の方に行きました。それで、えー、とその後ですね、ウェブ関係とかいろいろとその IT 関係の仕事をしつつも、やはり Python っていうものを知って、で Python で物を動かせるということも聞きまして、それでその Python で物を動かすものに興味を引かれて、 えー、とそのドローンとか Python で何かできないかと思って、えー、活動しておりました。で、えー、将来は、まあ、自分、あの私、会社自身、会社自体をちょっと立ち上げてはいるんですけども、自分の考えた、作っ考えて作った航空機をそ、えー、航空機で空を飛びたいなと思ってまして、えー、と今、絵に出てます、ボーイング787があるんですけども、ちょっと、まあ、最新の飛行機で好きなので、 Twitter のアカウントの数字も787、セリーナ 787B でやってるんですが、そんな感じでちょっと飛行機が好きです。飛行機というか空を飛ぶのが好きです。はい。えー、っとですね、簡単な自己紹介は以上です。内容に入っていきましょう。で、目的、今回、なんで Python とドローンをやったかといいますと、やはり多くのみんながプロポっていうか、あの、こう、 ちょっと今ここにないんですけど、あの操縦管みたいなその、ラジコンの操縦機みたいなもので、ラジコン、ドローンを飛ばすことをやってたと思うんですけど、それではなくて、そ れ, とどそ れ, それだけではなくて、やはりプログラミングとか、今、そのプログラミングがこうふあのやってる方が増えてるので、それで簡単に飛ばして、プログラあの決まった動作をさせるようにしたいなと思って。 やり始めました。あとはドローン自体をハックして、ハックっていう言葉自体をちょっとあれですけど、安全に改造できるように。やはり昔はこう車を改造したりとかそういう方が多かったんですけど、今はこ今後は飛行機でもこう改造して、安全に改造して飛べるようにしていきたいなということで、この Python とドローンをこうやっていくようにしました。でもうちょっと目的を掘り下げますと、えーとまあとと えっ組みやすい感じとして小中学生向けのプログラミングと電子工作の勉強にも Python 使えますしあとは気軽に制作するプラットフォームというかその Python でできる何かを作りたいと思いますしあとは、えーとまあ、飛ぶっていうよりかは、えー、と物を動かせるモーターを Python で動かせるんですねそれを、まあ、簡単にその飛ぶって言わなくてもその 車でもモータータを動かすそういうところに視点を当てて何かこう Python とドローンもしくはその物事ですねモーターを動かす機械を動かすっていうことをやっていきたいと思って目的をこう掲げてやっていくことにしました。で過去実は2017年と2018年は PyCon JP にて発表させて いただくことができました。ちょっと去年、2019年はちょっと、あの、ちょっとダメだったんですけども、えっ、ー、と、2017、2018、同じ、ほ ぼ, ほぼ同じ内容で、ドローンとパイソンという題でやらせていただきました。で、それのらの内容を改良して、2019年、去年ですが、PyCon JP ではないで す, 別ですけど、別のイベントで、えー その進化した内容を発表させていただきました。で、その内容をちょっとかいつまんでそのまとめて、えー、お知らせしたいと思います。で、何2017年に何をやったかといいますと、私自身も発表が初めてでしたので、ドローン自体の説明とか、ドローンの飛ぶ仕組みとかですね、あとは Python でドローンのフライトコントローラーを作ろうと思ったんですけども、じゃどうやって作るかっていうのを、まあ、自分なりに掘り下げて発表しました。 で、実際その時作った、まあ、自作で作った部品をと、自作といっても部品をこう集めてきて、えー、部品をその組み立てて、えーと、ラズベリーパイとつなげて、えー、Python コードで回すということを2017年に行いました。で、続いて2018年ですが、えー、その時はですね、えーと、失敗もありまして、やはり当時、 失敗に関しては、ちょっと後ほどまたお話ししますが、やはりできなかったこともありまして、個別に動 ー, ーを回すことができなかったので、それを個別に回せるようなプログラムをちゃんと作ってで、実際に浮かび上がるような動力パワーをこう計算して、プログラムと同時にこうプログラムをこう改良して作るようなことをやっておりました。 であとは、えー、ハード、この前のハードと電流問題もありましたので、あこの前ってその一番最初うまく回らなかったハードのものがあるので、それを改良して発表しました。で、実際使ったものといいますと、2018年はこの、えー、ラズベリーパイっていうものと、 えー、とそれに取り付けるためのボイスキットですね。声で動かせるもので、まあ、ちょっと改造しやすい部品があったので、ちょっと使ってはいるんですが、えー、そんな感じで、この2つを使って、えー、かつその後自分でちょっと配線を作ってですね、この後の、こんな感じですね。えー、とちょっとまだ、あの、遺伝子工作の知識はまだまだだったので、いまいちだったんですが、えー ラズベリーパイとボイスキットをつなげて、かつその大 電, 電流をやはり流さなくちゃいけないので、この当時はちょっとまだ知識が浅かったので、スイッチというその部品を使って、えー、図のように配置をして、ドローンということを想定して、えー、と作りました。まあ、しかし、ちょっとスイッチはちょっと遅い、動作も遅いですし、えっ、ー、と、 物理的な動作も一部あったり、あとは電流の問題がちょっと解決しなかったということもあったり、ちょっと失敗だったところが多いですね。で、ただ、うまくいったところは個別にこうローターを回すことができるので、まあ、今後の開発に向けて、えっ、ー、と、ベーシックな部分ですね、今後もちょっと SDK の話もするんですけども、そういう SDK を使わずとも、えーと 飛ばせるまあ、もっともっとベース、ベーシックな部分をやることができたなと思っております。で、続いて、あそうですね、先ほどのものをちょっとこう、線がちょっとごちゃごちゃで、ちょっと申し訳ないんですが、こんな感じで、えー、と結びつけて、えっ、ー、と、実験をしておりました。本当はですね、線をきれいにしたかったんですけども、ちょっと見やすいようにとか、あの今後のために、ちょっと線は線で。 ごちゃってしちゃうんですけども、こういう感じで、えー、作りました。まあ、あとはその2018年の時にですね、質問で FET のことをかな、まだ知識がなかったので、FET のこと質問されたこともあったんですけど、ちょっとその時うまく お, へん、えー、とお答えできなかったのが、ちょっと申し訳なかったなと思うんですが、それらも改良、えーえー、とそこまでをちょっとやっておりました。でそれらを改良したのが2019年。 去年の別なイベントでやったことに移ります。あ、すみません、移る前にちょっとそうですね、あの2018年に作ったのまの、まあ、実際飛ぶっていうわけではなくて、4つのローターをラズベリーパイで Python コードを使って、どういうふうに回したかっていう行動ですね。えー、GPIO っていうもので PWM を出力できるような形の えー、とライブラリーをこうインストールして、そこから、えー、とある、えー、とピンがあるんですね、ラズベリーパイそこのピンから、えーとえー、とどこから信号を出して、えーと、何秒間出してっていうのを個別にこうコントロールできるようなプログラムを作っただけですね。な, なので、ちょっと安定させるというよりかは動かすだけですね。でなので、地上で走らせる分には、車とかだったら、この方式でできるかなとは思います。 で続いてそれらを改良して2019年去年ですね、えー、といろんなこう試行錯誤して部品もこうろえて、えー、と作り直したんですが、えー、と写真右下右側の写真にありますように、えー、とフレーム部分も作りまして、えー、と基板ですね基板も今まではラズベリーパイ3というこのぐらいの大きさだったんですけども今度はラズベリーパイ 0W っていうちょっとちっちゃい えー、と大きさがんていうのかその、2センチ、5センチぐらいの大きさですかね。で、とてもかいけ軽量で、えーとまあ、ちょっと性能は落ちちゃうんですけども、まあ、それで Linux が動いて、パソコンみたいに操作することができます。でもちろん Python コードもそこで動きます。で、えー、とそれですね。その やっぱり2017年と2018年で、まあ、失敗をしたことが、まあ、経験となって、えー、それを何がダメか、何が良かったのかをこう洗い、えー、と出して、開、え、業、ー、を行いました。で、電子回路も作り直ししまして、プログラミングも修正して、液体フレームを制作して、実験機の制作なので、全部こう右に写真があるやつは、えー、とラズベリーパイとか、えーと プロペラとかモーターとかバッテリーはもう買ってきたものなんですけどそれ以外はほとんど自分で考えて作って行いました、まあ、ちょっと重さが重かったっていう弱点がありますけどで、えー、とこの基盤部分のところも秋、えー、月電気というか秋月電子といいますかその秋葉原で部品買ってきたりしてあとは専門書を読んで、えー、と電流を流せるうまく流すために えー、と研究をして作りました。えー、と次行きます、ね、あ、来ました。で、えっ、ー、とですね、電子回路もちょっと手書きで申し訳ないんですけども、えー、こんな感じで、左側の上の写真がラズベリーパイ0ですね。で、左下の写真が FET という、まあ、コンデンサーで、で 電, 電解効果トランジスターといいまして、下にこう説明が。 と書いてあるんですけども、えー、そういう部品と、あとは、まあ、抵抗とかトランジスタとかダイオードとかそういうものを使って、あとは、えー、図のように回路、電子回路図みたいに、えーっと、これもちょっと参考書を見て、私なりにこう4つのモーターで動くように改良して作り変えたものなんですけども、そんな感じで、えー、っと作りました。もちろんこれも Python コードで動かせることを前提として、あとは 電流がちゃんと流れるような仕組みとして、えー、と考えて、えー、と作成しました。はい。続きまして、えっ、ー、と、そうですね、そんなイベントで行ったのが、まあ、こういう感じでちょっと場所を借りて、まあ、今までのやつを、まあ、実際ドローンで完璧に飛びますっていうよりかは、ドローンの形を想定して、プログラミングとドローンで何かできないかということで、 まあ、企画をしして、えー、行いましたちょっとこの線がむき出しなのはちょっと こ, ういうこのぐらい使いましたよっていう感じなんですがあとはまあ電圧関係も実はここには書いてなんですけど、まあえー、ダズベリーパイが、えー、電圧が 5V で動いて、えー、実際のモーターは 3.7V で動くのでその辺のまあ違いとかもケース考えて作っています。 えっ、ー、とですね、こんな感じで動。動いた動画とかは後半の方にお見せしたいと思いますので、また、えー、としばらくお待ちください。はい、それで、えっ、ー、と、改良したコードがどうなりまのだったかといいますと、まあ、FET を使うことによって、まあ、ほぼ同じ、その PWM とかそういうものを使うのはほぼ同じなんですが、ライブラリをワイヤリングパイっていうものを使ったり、 まあ、あとは時間、タイムのライブラリーなんですけども、それで、えー、と出力するピンのコードを決めて、それをどんな順番で流すかとか、どんな感じに流すかとか、いつ終えるかとか、そういう感じを、まあ、プログ Python で動かすことができました。それもしかも、えー、とかなり高出力 で,、えー、で回すことができたので、とても良かったなと思います。 ただ、ちょっとやはりフィードバックとかをこうもらってすぐにこう対応することまでのプログラミングはできなかったので、ちょっとそれはやっぱ今後の課題かなと思っています。はい。で、えー、っと今ちょうど半分ぐらいですねで。できなかったこととできなかったことがありまして、えー、っとそれ、先ほどはちょっとやったことをお話ししたんですけど、えー、結果と、まあ、 ダメえー、っとですねまず2017年、えー、右下の写真ありますように、えー、一番最初はイコン JP で発表するのも初めてでもう緊張でもう心臓がワクワクだったんですけどもう今も緊張してるんですが、えー、っとラズベリーパイっていうものもそんなにがっつりやってたわけじゃなくてあとパイソンもそんなにがっつりやってたわけじゃなくて、まあ、それでまあまあ、まあまあ 知識が浅い中でできると思って、まあ、ある程度調査でできるかなと思ってやったんですけど、やはり難しいなっていうものと、あとは当時、ブラシレスモーターという三本、モーターの足が3本ですね、えっと、あるもので、まあ、普通の 電, 電気を流して回るモーターじゃなくて、まあ、ちょっと違う仕組みで回るブラシレスモーターを回したので、ちょっと初めから難しいことを や, やりすぎちゃって、ちょっと。 大変だったなと思いますただ、そうは言っても、まあ、回すまではできて、高出力で今までの2018年と2019年のモーターと比べるとかなりの高出力のモーターを回せることが分かったので、それは良かったなと思います。あとは電源回りとか電子回路とかが、えー、知識がこう向上したので、それは良かったなと思います。あと、できなかったと、まあ、つまり分かったことなんですけども、やはり Python 自体がやはり、そう 計算して、こう、応答しあの、計算させて戻ってくるこう時間がやはり遅いっていうのもありましたあとは機械ですね、ラズベリーパイ自身がそんなに高性能っていうパソコンでもないので、やはりそれだけでこうコントロールすることは難しいっていうことが、まあ、できなかったこともあるし、わかんないあのそれ、そういうことが分かったということがあります。 あと、ハードウェアも含めて、プログラミングだけじゃなくて、ハードも必要なドローンなので、難しいなと思います。えっと、あとはね、そうですね。まあ、飛ばせなかったです。回したけど飛ばせなかった。あの、当時のツイッターで記憶はあるんですけども、やはり、回ったっていうのは反応あったんですが、飛ばせなかったんで、ちょっとすいませんって感じ。申し訳なかった本当は飛ばしたいんです。 まあ、今回は飛ばす動画を最後に入れてますの で, <笑>で、えー、とご勘弁ください。続いて、えー、と2018年なんですけど、まあ、それらを改良して、ブラシレスモーターはちょっと難しいし、大きいから、じゃちょっと、まあ、パワーもあってちょっと怖いのもあったんですけど、まあ、それをやめて、DC モーターを使っ て, って、PWM、えー、というか、電圧のコントロールで速さをかい改善して、 なおかつ4つ、ドローン4つ、基本的には4つですね、あの4つ以上もあ る, あるんですけども、のドローンを想定したコントロールをしていこうかなと思いました。で当時、えー、と2017年は有線でちょっ と, や、えー、とディスプレイつけて、ラズパイにディスプレイつけて優先でやったんですが、まあ、2018年はすべて無線で、えーと、あれは VNC ですか、確か去年、一昨年か。 えー、と無線通信、Wi-Fi でつなげて、えーと、Python、Windows 機と、と私の Windows 機と r ラズパイを Wi-Fi で結びつけて、離れても、えー、コントロールできるような仕組みでやれたということがあります。あとは、えー、電源周りも、電子関係も、電子部品関係もさらに勉強になってよかったなと思います。あとは、やはり動き、回すことができなかったことなんですけども、 えー、動きの制御とかや、ね、やはり何か原因を与えて戻ってくるような、そういう反応がやはりまだできなかったので、実際に市 販, 市販されているものはすごいなと思いつつも、やはり Python だけでできることは難しいので、Python をいかにこうやっていくことがいいかなという悩みは分かりました。あとは、まあ、もちろん前と同じく Python だけでフライトコントロールを作ることが難しい。 つまり Python でできないというよりかは Python だけでということが分かったこともあるんですけども、これを改良すればいいかなと思っております。あとは電流不足と、まあ、回せたけどやっぱ飛ばせなかったりということがありますで。去年、去年はちょっとイベント、他のイベントなんですけども、やはり過去の失敗とか経験を生かしてできたこともありますし、 まあ、より精度の高い PWM を出すライブラリを使って、えーと、Python だけで回すことができて、動かすこともできました。あとはモーターの細かな速度調整もできるようになりました。まあ、実はこの後、アルドゥイノっていうものを使って、マイコンを使って、さらに同じプロ、似たようなプログラムでやったんですけども、それはですね、アルドゥイノはもっと精度が良かったので、ちょっと、やった後、ちょっと、あの、 びっくりしました、はい、あとは、まあ、できてこの電源周りとかそういうものもあります。あとできなかったとか、動きの制御とか、やはり Python だけでフライトコントロール作るのが難しい。あとはフレームの重さとか、動けけど飛ばせなかったことがあります。はい、続きまして、ま, あ、まとめですね。まとめというか、今までのこう発表を経験してのまとめですね。 えー、とつまり、えーと、ちょっと細かい、いっぱい書いてしまったんですけども、えー、Python だけではドローン1級作り上げるのは難しいということ。で運動分野が得意な、えー、とマイコン、アルドイーノというものがありまして、それはちょっと C 言語を使うんですが、それを使って、かつ動的部分はアルドイーノ、えーと。Python 部分は、えー、総合的な指示系統ができるものとして、まあ、AI とかその機械学習とかそういうのもできるので、そういうのを組み合わせてドローン。 作れるという想定は考えつきましたね。そういうことが必要かなと思いました。で、えー、っと、まあ、今までの数々の失敗も悩みもありまして、えー、っと、まあ、考えをまとめて、今後は Python をフロントエンドといいますか、まあ、今後話すように SDK みたいなものを作って、簡単に操作できるような言語として Python を使って、で、えー、っと運動分野関係はア d ル i n o とかマイコンを使ってやっていこうかなと。 思っておりますはい、それで、えっ、ー、とですね、まあ、そういう経緯もありまして、えっ、ー、と、あ今まで話したことをまとめますと、このように図になります。時間もあと7分ぐらいかな。なので、ちょっともうちょっとビデオに行きますね。こんな感じで、えっ、ー、と、絵を描きました。ちょっと日本語だけですけど、こんな感じで今後をやっていきたいなと想定しております。 で、えー、と話しました最初冒頭に出しました、このテロを、これを、まあ、飛ばすのも実はありまして、こういうのがもう市販されているので、まあ、この紹介をしたいなと思います。ちょっと急ぎ足でいきますね。小型ドローン、テロというものを使った Python コードの説明です。テロはもう持っている方もいらっしゃると思うんですけども、こんな感じで、えっ、ー、と、 あります、えー、テロ、普通のテロと右側のがテロ EDU というもので、ちょっ と,、えー、と使用とかしているのが異なります、えーと。詳細はちょっと省きますね。で、どのように 動, き、ま、動くかといいます と, パイソン、えー、と、パソコンから Python コードで Wi-Fi、えー、経由で、えー、とテロに。 指示をこう送って飛ぶことができますそれで、えっと多分飛ばすだけだったらいいんですけど、あとはセンサーとかの情報が欲しければ、そこからデータが持ってきて、こんな感じで、えっと、飛ぶことができるようです。まあ、これは SDK がもう公開されてますので、それで、えっと、やってるのですごい簡単です。えっとそうですね、今回、この発表するにあたって、 で今後私も勉強したいということもありまして、SDK、日本語にしたものがあるので、もしよければこの URL から見てみてください。スライドは公開してますので、また ゆ, ゆっくりご覧ください。はいでえー、とコード紹介と動かした動画ですね。あと5分ぐらいあるので大丈夫ですね。えー コード紹介、まあ、簡単ですけれども、テロを動かすためにはもう簡単でして、こんな感じでこれは抜粋なんですが、これはちょっとある方をちょっと参考にして作ったんですが、えっ、ー、と、Wi-Fi、まあ、でつなげて UDP ソケットっていうものを使ってやるようなんですが、えっ、ー、とですね、UDP とかは、えっ、ー、と、 えっ、ー、と、まあ、また省きますが、えっ、ー、と、そういうふうに Wi-Fi 経由で、えっ、ー、と、コマンドを送って飛ばして、えっ、ー、と、着陸させるということです。あと一応安全機能として15秒何もしなかった場合は、着陸します。では、ちょっと動画に行きましょうか。えっ、ー、とですね、一回これを共有を停止していきますね。 えっ、ー、と、これをビデオ用に音声 と,、えー、と。見えますかね。あ、見えた。あ、すみません。これ、ビデオはちょっと違うんですね。一回 かこれはウィンドウ全体ですね。すみません。あとギリギリ2分ぐらいで。えー、すいません。もう一回いきます。そうすると。 こうなりましたねででまず2017年どういう動画かといいますとこんな感じで<音楽>動かしたドローンですねでこのあと2018年のものがこちらです これが2200年ですねでちょっといい急ぎ足なんですけどもちょっとブログの方に、えー、と YouTube アップしてますのでゆっくり後ほど見ていただければいいなと思うんですが一応次2011年でこれが、まあ、全部打って飛ばした動画ですねちょっと Python コードですねうのが0 0つで全部やってるっていうです で最後にこうテロを、先ほどのテロを飛ばした時の動画ですね。 はい、えー っ, とはいえー、っと、動画はちょっと以上なんですが、えー、っと詳細、ごゆっくり見たい方は、ブログ見ていただけると、ゆっくり見えるかなと思います、えーっと。時間もちょうどあと1分ぐらいですね。なので、えー、っと一応スライドとしては、えー、っとこれで、えー、以上となります。トーク発表もこれで以上となります。 あと1分ですけど質問でしょうかスタッフさんその後はい発表ありがとうございましたあと1件ぐらい質疑を受けられそうだと思いますが Zoom の機能で挙手をお願いできますか質問は1件ぐらいお受けできそうな気がしますが あと、特にないようなので。<笑>では、何か一言、メッセージがあればお願いいたします。そうですね、ちょっと、やはり Python だけだとできないけど、やっぱりいろいろと勉強していくと、Python と他のやっぱ言語と一緒にこうこう共存して、でかつハ ー, ドでやハードも使ってやっていくこととても難しいので、まあ まあ、チームもいいですし、まあ、ちゃんとこう勉強、幅広くかつ深くやっていくのも大事なんですけども、まあ、私も可能なおあの限りブログとかではアップしてますが、まあ、ブログ見ていただいてこう、いいところはいいで、でダメなところはこうご指摘いただけると、今後の開発にこう結びつくので、ぜひツイッターとかブログ見て何か感想がある方はなんかこう、まあ、今回ちょっと質問がなかったんですけども、何かこう言っていただけると嬉しいなと思います。 以上ですありがとうございましたあとメッセージとして毎年進化していて面白いということをいただいております あ, <笑>ありがとうございます<笑>はい、時間になりましたので片谷さんのトークを終了いたします発表ありがとうございました参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いいたしますありがとうございます